デコ・クレクラフトアカデミーは本年40周年を迎えることができました皆様のご支援の賜物と心よりお礼申し上げます西洋冬季への憧れから始めた趣味の年度が 新しいジャンルクレイクラフトとして人から人へと伝えられ40年の時をかけて全国そして世界へと広がりました私たちはデコクレークラフトを通じて暮らしを豊かに彩るお手伝いに邁進しこれからもクレークラフトを楽しんでまいりますどうぞ引き続きご支援のほどをよろしくお願い申し上げます そして、また一緒にクレークラフトを楽しむことができるその日までどうぞお元気で皆ま、こんにちは。デコ本部からスタッフがお届けします。世の中ががらりと変わっていったこの1年変わらずデコクレーを愛し楽しんでくださる 皆様の存在がありました改めてたくさんの皆様がいるからこそエコが存続できていることを感じていますお祝いの言葉や素晴らしい作品に励まされましたありがとうございましたまた皆様にお会いできます日を楽しみにしていますよろしくお願いします 40周年おめでとうございますでコラブな私たちからメッセージをお届けいたしますどうぞ ワクワクがいっぱいデコが大好き美奈先生デコ先 生, コ先生いつも素敵な作品をありがとうございます大阪は八王の美穂ですデコ四十周年おめでとうございます待ちに待った展示会ワクワクドキドキです作品作り楽しかったですウィーダムデコ おめでとうございますデデコ ク, レイクラフトアカデミー40周年おめでとうございます私たちは日本でも西に位置する九州の福岡と本州最西端の山口でお教室を開いています魔法のように粘土から何でも作れるデコクレイ そんなデコと出会えたことに心から感謝しています。デコありがとう。そして40周年おめでとうございます。何作ろう。 いっぱいの東海エリアから40周年おめでとうございます東北森の都仙台から私たち佐々庄司瀬のがお祝い申し上げます結構40周年おめでとうございま す, います私たちは緑豊かな自然の中で日々制作を楽しんでいますこの素敵なデコクレイの輪が これからも世界中に広がっていきますように We love echo! きれいな海海と魔法の国ウルーリーランド自然豊かなとっても明るい一番の教室ですそして一番の楽しみはみんな笑顔で粘土こねこね作品を作ること楽し い, 楽しい でコ、ありがとう40周年おめでとうございます宮井先生ゆきこ先生でコ40周年おめでとうございます粘土の輪が世界中にもっともっと広がりますようにこれからも粘土を楽しんでいきましょう大自然豊かな広い大地の風の強い北海道からでした デコクレイ40周年おめでとうございますイエーイ私たちクレイン出会える幸せですフラワーから造形まで埼玉の名産品まで作れちゃいましたイエ ー, イイエーイ子供から大人まで楽しめるデコクレイますます進化するデコクレイの未来が楽しみです宮井先生、由紀子先生、えー、おめでとうございますイエーイ 今日ディズニーリゾートからデコ40周年おめでとうございます。います乾杯お。おめでとう。クレイクラフトに言葉はいりません。クレイと一人一人の心から湧き上がる思い。 クリエイティブな心があれば良いのですデコを通して作る楽しみを共有する仲間がいるからこそデコの輪が広がり私たちの心を豊かにしてくれています40年を経てデコは今なお世界へと広がり続けていますアメリカカナダをはじめアジア各国ロシアヨーロッパと同じ楽しみを持ったデコの仲間が Aloha, Aloha everyone. everyone! We are celebrating the DECO 40th anniversary this year. From humble beginnings and a dream of Kazuko-sensei, where beautiful handmade items would be accessible to everyone. In these difficult times, we hope DECO has been an inspiration to you. Our entire team. Thanks you for your continued support and encouragement to make the world a more beautiful place. Thank you, everyone. Thank you much! I am very happy to be here. I am v e r t happy to b t here. I am e m b e r of t h a p e c to be here. 感谢土学院一直以来分享着最美丽的事物给我们 Hello 大家好我是 k i k i h i I'm d e n n e s k i k i for years40 周年生日快乐恭喜老师这一次欢迎活动40周年生日快乐 Happy birthday o n behalf of the instructors from the United States and Canada, we thank you for the last 40 years of creativity, inspiration, timeless clay art, friendships, and community. Congratulations and cheers for many more years to come. Cheers! cheers. cheers. cheers. Birthday, Deco Day. Thank you for making us part of the family! Yay! Hello from Riga! Dear d e c o team, we sincerely congratulate you on 40th anniversary of d e c o Academy. Thank you so much for your inspiration, friendship, you. and beautiful flowers you create. We wish you good luck, many new ideas, and students. Omedetto! Omedetto. すること美しいものを作るという行為はとても尊いものです今私たちはさまざまな環境の中にいてそしてその中にデコという同じ志でつながった仲間がいますご一緒にクレイクラフトを楽しむことができるその日まで笑顔でまたお会いしましょう